脂だれああーうわーちょっと伸びがしてうあとうわーっわたですということでですね私今日は3本の予定だったんですけどもスコブル長所ぐらいちゃったんでっへっへへ品を 作りたと思います今回はですね本当に美味しくできるんですね油うどんでございますタレがうまいから絶対うまいっていう料理なのでこれを今回チャチャと作っていきたいとチャチャチャリュのバズレシピ材料いきますもう簡単えっとレッドうどん一玉まあこれ別に 袋のゆでうどんでもいいです。はい、えっと豚バラ、僕は六十グラムで作りますけども、まあ別七十でも八十でもいいです。えっと卵一個、鰹節二グラム。えっとあとはえっと概要欄にえっとあります。あまあ、小ネギとのりとあと調味料ね。で作れるんでよろしくメカドック。今回はね油。 うどんなんですけども、まあ、これがねもうめちゃくちゃうまくて、ね、も飲めるほどうまいんですよ飲めるほどうまいっていうやっぱ概念を理解するために飲めるほどうまい酒を用意しますエビス召喚プレイヤーにダイレクトアタックくーじゃあやっていきたいと思いますまずねかつお節親の顔より見たやり方食べる器に入れちゃってください食べる器に入れてね これで40秒ぐらいチンえーシューマしさんここもうホン簡単ですからカツオの粉を作りますこうやった後にこうやってクシャッとすることによってカツオが粉になりますよねで加熱することによってこの香りもねすごく立つんですよカツオ節ってこんなに香ばしかったんだなっていうぐらいもう感動するぐらいの香ばしさなん で, でこれをクシャクシャクシャクシャクシャクシャやったこのカツオの香ばしさでエビす そしたら今度はここにタレを作っていくんですねお塩はもう本当に味の根幹を作る、えー、ものなんでお塩小さじ2杯かつお節の相性もすごいですはいオイスターソース小さじ2僕はねトップバリューのオイスターソース使ってますけどトップバリューのオイスターソースめちゃくちゃうまいから、はい、僕が認めたオイスターソース、はい、うどんの場合はうまみをかなりつけたいんで味の素2つ 甘みを加えるで甘みっていうのはこの砂糖で加えます砂糖小さじ半分これで甘みでこのままだと甘ったらくなりすぎるんでお酢ですこれ必ず入れてくださいお酢を小さじこれで味が締まりますこれよこれこれこれごま油ね油うどんですから油入れましょう今回ごま油です あとでねちょっとラー油も入れるんで今回は小さじ2杯の油とろっと粘土がついてるの分かりますこ れ, これとろっとねこれがねまあうどんに絡む絡むかょ、見て見てこれ見てこれいつもねこれずり落ちてたんだけどカセットコンロにちっちゃい鍋を置けるような反応え、そしたらねあの こ, これね豚茹でていくんですねはい豚で豚茹でるんですけど、えっと、茹でるときにあの こ, これねちぎって茹でてください ちぎりましょうはいちぎったらもう包丁いらないんでちょっとねお肉食べたい方はねもう別にもっと入れてもあの一、ー、個にかまわんあの赤身がなくなったらもうこれは食えるんで切り上げるときにこうちょっと水気落として入れちゃう水気落としてこう丼に入れちゃう丼に入れて絡ませとくじゃあですね今度はこ う, うどんですで豚茹でた後のもうこの残り汁でいいですから僕がやらなくてもいい手間はね やらないんですけどね、まあ、湯かくんですけどもしね面倒くさい方はレンチンしてくださいレンチンしたら水気つかないから酒には冷凍うどん酒の締めは冷凍うどん冷凍うどんっていうのはねあのほぐれて1分ぐらい茹でたらもう食べられるもんなんで火切って、えー、茹で上がりましたんではいでここに入れます 絡めるうどんにこれ油油だれまず小ねぎで彩り足してくださいパラパラっとね肉はねちょっと見えるほうがいいですよはい彩り足してくださいいりごまはね皆さんここ重要ポイントですよひねって入れてくださいいりごまってねひねらないと香りが出ないんでひねって入れてくださいこれ重要ですテストで出ますよ私立アル中学園で出ますはいここね卵ポケットね 卵ポケット作ってください、はい、卵黄だけでもいいんだけど全卵ね僕は全卵がいい絡めてくるのうまいんですよジャストモーメンツあーいいですね完璧ですね 最高の美味しいはいそれではできました食べていきたいと思いますいただきますかあ混ぜちゃうよこれはカツッとカツオ節も粉で入ってるんでよく絡むいただきますうーまっ なんじゃこれなんじゃこりゃタレがうまいですね甘みもあり酸味も少し加わっててめちゃくちゃ濃厚生卵に負けない強さがありますねほぼ完成されてるんですけどもガーリックこ<笑>れでしょう<笑>やっぱニンニクって最強だよね うわ<笑>まだ慌てるような時間じゃないピュアセレクトあキューピーだったガリマヨサグうんあんまりサラサラなタレだとねこれうどんに絡まないんですよねタレの絡まった豚も最高に美味しいし一緒に食べた時の肉の食感つるつるのうどんが一緒に入ってくると満足感がすごいよねと ピングこれ無限であのぐぐしてもいいですからね今回はこれでやってますけどなんか天かすとかやってもいいしいやもう何でもいけるよこれということで世界一幸せな料理研究家の私が大食いする世界一幸せになれる油うどんでござす脳内に直接語りかけてくるこの油うどんもう絶対食べてくださいもうなんかざるとか使わなくてもいいんであのめんどくさくないの洗わなくていいのもう洗い物はね あのいらないおいしいもん食べたい洗い物する時間があるんだったらもうゲームやりたいあのルーンファクトリー5やりたいからホントだからもうあのちょっとないですそういうのはルーンファクトリー5かテイルズテイルズ・ルズオブ・アライズやりたいから